初めて参加していただきます山形県東沖玉郡高畑町よりドラゴンピアーズ絆の皆さんです、えー、高畑町は童話泣いた赤鬼にしられる作家濱田康介先生の生まれ故郷です数ある作品の中から龍の目の涙にちなんで死ぬ目としたんですね えー、貴重な地図への由来をお聞きできて光栄ですそれではドラゴンピアーズ絆の皆さんよろしくお願いします、えー、皆さんこんにちは、えー、初めまして浜田あ、すみません高畑和志から来ましたドラゴンピアーズです和志、えーまあ、会でちょっと間違いがありました浜田光介ではありません浜田博介ですのでよろしくお願い申し上げます えー、ではちょっと人数が少ないんですけども精一杯踊らせていただきますでは行きますか構え龍の涙の一雫こぼれて絆となりそう我がどの生の限り踊りますんが陽の眼をしっかり開きご覧ください Thank、you